演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日は、うん、のピリ辛豚骨味噌スープご飯を食べたいと思いますああんかポーンとか卵とか色々入ってますね豚骨味噌だけどやっぱりラーメンのイメージはありますかこれはご飯なんですねラーメンとは違った美味しさ雑炊みたいな感じなのかなでは食べて気になるので、ね、チャンネル登録を どうかよろしくお願いしますわ開けたらまずわかめの香りがしてきましたねではいただきますサラダにはこうした麺の方がやはり合いますね ピリ辛と書いていますが辛い要素は糸とうがらと豚キムチぐらいにそこまで辛いとはなかったですねなので辛さを求めるというのはちょっと物足りないかもしれません豚骨スープは濃厚でうまみがご飯に染み込んでラーメンとはまた違った美味しさがありましたご飯なのでよく染み込みやすいというのもあるのかもしれません野菜の食感も程よくて美味しかったですがもうちょっと辛さが欲しいかなと思いましたのでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブ